淵伝承三叉踊り保存会の皆さんです盛岡夏祭り第2回解散から参加をしている土淵伝統三叉踊り保存会先祖供養と五穀豊穣の願いを込めた盆踊りが起点とされています男踊りと呼ばれる太鼓のあっさりきに特徴がありますこの共演会では7円の杭を披露 そして夜のパレードでは6町内の3世代が集結しトレードマークのこんばんはの掛け声とともに皆様にお目にかかりますこちらの共演会では7演目「けん崩くずし」「いれちい踊り」「五拍子」「よしゃれくずし」「ジンクくずし」「キッキーかっこ」そして「霊踊り」をご披露いただきますそれでは 連勝3層踊り保存会の皆さんお願いいたします。